「飼ばかりで恋した頃じゃ」「わからなかったいとおしさ」「面と向かってゃくをすれば」 悲しい昔はさよならざけよ肌をさすような」 朝の雨に一人打たれて耐えてきた脱いだ上着を一つの傘に今はあなたと寄り添い 「こんないい人どこにもいない」「悲しい昔はさよなら酒 過去の話はいろいろあって酔えばすぐ出る涙ぐせお酒つぐ手を優しく止めて 「まっててくれる」「こんないい人どこにもいない」「悲しい昔はさよならざけ」